はい、ゆたぼんですはい太郎ですということで今回は<笑>やばいやばい何も考えないで撮り始めちゃった今回は購入品紹介をしていきたいと思いますいいよっ 目魚と同じペースはいということでまあね何を買ったんですかっていう話になるんですけれどもこちらでございますゃ<笑>こちら普通の化粧品化粧水と美容液をご案内しましたということでねこちら自分病院治療の動画よく上げてると思うんですけどそこでね以前なんか看護師さんにおすすめの化粧水とかってありますかって聞いたら出てきたんですけどそのおすすめのサイトプロっていうね 化粧品を買いましたでサイトプロってどういうものかっていうとなんか人骨髄幹細胞由来のサイトカイン成長因子が入ってるスキンケアになってるらしくて成長因子が多く入ってるのでその皮膚のターンオーバーとか例えばニキビ跡とかだったらこうへっこんでるわけじゃないですかそこにこのエキスが入ることでターンオーバーが早くなるのでそういうニキビ跡とかかさぶたとかがすぐ治りやすくなるっていう効果があるみたいです ね、でこれ2種類なんですけどサイトプロ MD セラムって方が、えー、とお肌の生まれ変わりを支持する生態信号であるサイトカインを後配後芯からの張りを訴えピンとした滑らかな素肌美を叶えますまたビタミンミネラルポリフェノールをたっぷり含むマテ茶がサビを防ぎカ ル, カルノシンと銀バイカエキスがくすみの元となる糖化に働きかけるそうですよくわかんないけどね で、主要配合成分が、まあ、結構こんな感じで入ってるみたいです。で、こちら、サイトプロ MD アクセルレーターって方が、あの、そのセラムを塗った後に塗るやつなんですけど、えー、こちらサイトカインのさ、働きをさらにサポート。ビタミン類、コエンザイム、Q10、アルファリポ酸がサビを防いで、肌を生き生きさせ、植物エキス、植物オイルがしっとり、潤い肌へ。 さらに外装由来のトチャカエキスがセカンドスキを使って有効成分を閉じ込め蓋をしますということですサイトプロを使ってるっていう人の動画でいないんだろうなってちょっと検索してみたら1人だけいてでその人は普通にダーマローラーっていうローラーを使ってあのこれの吸収を良くするための効果をやってたんですけどちょっと今はね自分は。 普通に治療中ってこともあるのでラーマローラーとかラーマペンを使わずにこれだけをね使ってみた感じをちょっと皆さんにご紹介したいと思いますちなみになんですけどこれ両方 30ml であの、値段がこんなですはいということで早速ね使っていきたいと思いますバーバラパ ー, ーババラー かめちゃんで昨日のセルフで髪染めたんだけどどうなんかね近くのコンビニでご飯買うついでに あ, あの髪染めが髪がねちょっと色ダサくなってきたから染めたいんだけど全然買わらないよねショックはいということで今から洗顔してから最新のスキンケア通りにやっていきたいと思いますはいということで今洗顔をしてきましたのでこれからやっていきたいと思いますまずとセラムの方を塗っていきます やばいやば早くしないと、早<笑>くしないと、<笑>開かない、開かない、開かない<笑>お。もうすげえ、かっこよ、やばくねこれも、うこれだけでかっこいいんだけど。普通の、ピント、ほら、めっちゃかっこよくない。これシール硬すぎやろ。何この硬さ。俺の勃起時。<笑>はい。まず、サイトの方を、えツープッシュ。 手に取りなじませますいきますピントはとりあえずこっちになってくるいきます2プッシュえ押せんのやけどえ<笑>押せんのやけど<笑> 122プッシュこんな色は黄色っぽいこんな感じの色ですちょっとね肌に塗っていきたいと思います匂いはね結構油っぽい匂いかな 油っぽいなんかね花畑の<笑>花の脂みたいな匂いするあのちょっとねアクリル絵の具っぽいのに匂いもするなんかねそうそっち系のあのちょっと牛乳みたいな匂いもする<笑><笑>これねいい値段するんでね大切に使いたいと思いますな、うん、なんか、ね、絵の具っぽいい匂するな でも使った感じ結構伸びやすくて 脂, 脂っ脂っぽさもないそこまでベトベトってつく感じもないんだけどまあめちゃくちゃさっぱりってわけでもないしっとり系の感じですかねまあ、そんなすぐ乾くってこともないんで、うん、まあベタつかないしいいんじゃないですかはい次こちらはい次やっていきますこちらなんだっけあああ<笑> アクセルレータ ー, ア ク, セレ ー, ターアクセルレーターやっていきますいきますほいっとで4123こんな感じちょっとね白濁液ですねちょっとエロいですねはい上から乗せることでこのねセラムの効果をアクセルさせる促進させるっていう素晴らしいものですね これさ、ね、すっととね肌の状態の治りが良くなればなおさらなんですけど<音楽>で最近のスキンケアとしてはここで終わりじゃなくてちょっとねなんか赤みが赤みっていうかなんか 消えないので、ちょっとあのある薬を塗っております。えー、っとケトケトコナゾールっていう。白白性皮膚炎用の薬なんですけど、この心筋系の心筋系の薬です。これを顔全体に塗ってます。とりあえず。 で、その後にあの、炎症性ニキビっていうかその、赤みのある腫れたニキビがあるところとかにこう塗っていきますこれあのア ク, アクチアムクリームってやつでもね炎症性っていうかそこまでなんか、後的なものが多いんだけど炎症性ニキビはそこまで多くないこんな感じかなはいこれで太郎のスキンケアは終わりですということで今回はそのなんだ サイトプロについてちょっと紹介したかったのでもう少しねパソコンでレビュー見て紹介したいと思いますなんか使用感としては朝使用すると化粧のりが悪く感じる方もいらっしゃるらしいので夜だけ使うって方が多いのかもしれませんけどあの赤ら顔とか皮膚の炎症美肌など様々な効果が実感できるそうですでもねなんかねこのサイトプロ MD が 詳しくねレビューが書いてないんだよね多分なんかその病院とかクリニックとかで多く使われてるみたいな記事はめちゃくちゃ書いてあるんだけどなんかそのやっぱ個人で買う人がなかなか多分ねお値段も結構高いので個人で買う人がなかなかいないっぽくてレビューが全然書いてないんだよねでも病院とかで使うっていうくらいだからよっぽどいいものなんだろうなってのは思うんですけど 別のサイトプロっていうメガネみたいなのが出てくるし逆にわけ分わからんはい、はい、ということでまあなんかねデビュー探しても全然なかったんでこんな感じで終わりたいと思いますまあ、ちょっとこの効果はね多分ね23週間経たないと分かんないみたいに書いてあったので23週間後もしかしたらねめっちゃくちゃ綺麗になってるかもしれない足の顔が、うん、ってことなんで、ね 今度よろしくはいということで皆さん手洗い消毒等ちゃんとしてください安全にお気をつけてみんなで地球を守りましょう僕アンパンマン矢瀬太郎でしたバイバイ